はいどうも風神ジャパンゆうです本日も元気に動画を撮っていきたいと思いますはいというわけでまたダイニングのインターネット再開いやすっごい楽しかったですねあの二人のやりとりもうずっと見てられるなんて思うぐらいもうほんと面白かったですねいやー楽しませてもらいましたというわけで今回の動画なんですけれどもついね公開されましたねトリプル A メンシングの3曲目その名もビートの惑星こちらのね MV 公開されましたということで初見リアクション早速やっていきたいと思いますそれでは映像の方一緒に見てまいりましょうレッツゴーわあきれい すごいノリがいいですね。 あー い, いねこれねみんな楽しそうなのめっちゃいい。 うわーいフフ い, い。かわいい<笑> ノリノリになる踊りたくなっ<笑>かわいいな。ど<笑><笑>。<笑>ああ えー、いいねすごいなんかみんながこう楽しそうにしてるのめっちゃエモくないです か, なんかあの記念写真みたいないっぱい撮られてる感じすごいいいですね。 トーナルがい い,、ねではい、あじゃあいやめせ いいな<笑>アイミーも楽しそうですねいやいいね最後<笑>わ、泣かれ星はい、ではねご覧いただきましたモーニング娘2はね ビートの惑星いかがだったでしょうかはいというわけでいやめちゃめちゃねノリノリなすっごいあの楽しくなっちゃう曲でしたねでなんかもうこのビート感に体がねもう勝手にこうリズム刻んじゃっててもうそれこそタイトルの通りですねもう僕のねこのソウルがビートを刻んでいたなっていう感じがするんですけれどもあのこのサビのね振り付けとかも結構踊りやすい感じだったじゃないですかでこれがなんかライブとかでもねなんかみんなで踊りたくなったり 感じがしましまたよねいやーこれめちゃめちちゃゃいいです、ね、この今までのこのトリプル A 面シングルだったんで、えー、ティーージソリューション n r e a d y s o l u そしてねよしよししてほしいのこの2曲に関しては結構かっこいい系だったじゃないですかはいでもちろんねこのかっこいい系の魅力っていうのもねものすごいあってですねあのー、もうそれこそ MA 見た時はですね<笑>まああのー今までの動画にも上がってますけれどももう悶絶するぐらいですねもうガーンってもう衝撃を受けたんですけれども こちらのね、ビートの惑星も、これはこれで、あの、ガラッとね、雰囲気が変わって、明るい、わちゃわちゃした感じというかですね、この MV のみんなで楽しんでる雰囲気っていうのが、すごいね、伝わってきてですね、あの、もう見てるだけで幸せになる MV っていう感じだったかなと思いますね。特にですね、このまーちゃんのですね、あの、普段の明るい部分、 えー、天真爛漫な感じっていうのがですねこの MV に結構出てたかなと思っててもう屈託のないね笑顔あの満面の笑みっていうかねこれを見てるだけでですね僕は本当にねもう幸せな気持ちになっててですねもうねあのマスクとねサングラスしてるんで表情全く分かんないかと思うんですけどもあの MV を見てる最中はですねもう仏のような表情でねあの優しい笑顔でもう見てましたねいやーこれはもう幸せな気分になっちゃいます あとですね、あの、まー、あ、ちゃんのね、この、ちょっと音ハメシーンというかですね、この、バーってやるところか、あと、ふとした時にですね、この、さりげなく音ハメをしてきたりするんですよね。それがまた気持ちよくてですね、そういう面ででもですね、えー、まー、あ、ちゃんらしさっていうのが、たくさんね、出てたかなと思いますので、すごいね、これはいい MV でございました。卒業シングルでも、やっぱりね、まー、あ、ちゃんは秒で心をつかむ。 本当どんな時も私たちにこのパフォーマンスでねそして普段の、まあ、姿でもそうですけれどももう本当に毎日を楽しませてくれる本当にエンターテイナーの鏡だなと思いました本当にまー、あ、ちゃんありがとうこれからもねずっと応援してますはいということでここまで動画を見てくださってありがとうございましたいや素敵でしたねというわけでこの動画がいいねと思った方ビートの惑星めっちゃノリノリになる